トーマーンですさあ今回も始まりました「突撃隣のライダーさん」というわけであのー、今回もね「突撃隣のライダーさん」という企画であのー、まあ、山の方に来てるんですけど「突撃隣のライダーさん」という企画はですねここに居合わせたライダーさんに声をかけさせていただいてそのまま愛車を紹介していただくというまあ、一期一会の企画となっております早速ですねちょっともう寒いんで。 行きたいと思いますはいはいではですね早速ちょっとオーナーさんの方に声をかけていきたいんですけどちょっと交渉せんとねダメなんでちょっと交渉の方から行きたいと思います ですね、あの YouTube であのバイクの取材とかやらせてもらってるんですけど、もしかったら、ちい愛車のご紹介の方を、していただきただいなと思って、こう、はいう方をさせてもらったんですけど、はい、ではですね、今回ご紹介するバイクは、こちらになりまーす、マ崎、マリオスでございます。<笑>イエー はいというわけ で, ですね。今回こちらのバイクをですね、オーナーさんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。オーナーさんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあお名前の方をちょっとててい。久美さん、久、は、美、い、さんよろしくお願いします。こちらは川崎のバリオスなんですけど、二番二番ですよね。何型なんですかの？チカトムバリオス。速い方のバリオス。こちらはい、ブラック。これ純正の黒なんですか。 いやちょっと見てもらえばかっこちょっと色がああ黒じゃねえ、はい、ちょっとなんか紫入っとる、はい、黒と黒と見えつつ紫の波入っとるみたいなああめっちゃおしゃれですねこれ5万円で買ってえバリオスですか、はい、5万でここまでそこからご自分で、はい、すっげえじゃもうめっちゃ愛着があるバリオスです ね,、まあ、そうですねえちなみにどのくらい乗られてるんですか 三年四年ぐらい。ちなみに、今、おいくつですか。二十五。二十五。じゃ、二十一ぐらいの時から。はい、その前バイクは、なんか乗られてましたか。あ、もう、バリオスが初めて。え、は、え、い、じゃ、もう、すごいですね。もう、バリオスから始まり、バリオスに終わりみたいな感じです。だって、四十五馬力ぐらいでしたよね。どんな感じ。で、発進しては、ね。速くて速い。すごいバイクだと思います。あ、故障多いんですか。結構止まったり。<笑> 分からなかったりとかあど、ね、バリオさも結構旧車の部類に入ってきますもんねじゃあちょっと詳しくすみませんさせくださいどうぞハンドル前から行きたいと思いますこちらは純正のハンドルになるんですかになりますあ、もう純正のハンドル結構低めのハンドルになりますねあ、なるですポジション的には全然あ、全然、まあ、自分はこれぐらいがあ、これぐらいがちょうどいいみたいなあ、なるほどですね結構低いハンドルになってますはい。 ですねメーター周りなんですよこちらも純正ですかね多分純正だと思います、ね、ちなみにですけどこちらはいバリオスで、ね、燃料系がついてますでミラーですねはいミラーですこちら対ミラーですかねあそうですのロングタイプになります、はいえーすのメッキですねメッキの対ミラーになりますじゃあグリップの方は変えられてるんですかああ変えてないとあ変えたんですかねちょっとここらへんは こ, このバイク2本ともで 妹, 妹さんが、はい、妹さんが乗れてるんですか。妹もこないまで乗ってて、はい、ここら辺はちょっとわかんないですね。自分がってきたはこんな感じだったじゃないかなう。なるほどなるほどなるほど。もしかしたら妹さんが触られてるかもしれない。可能性もえ。妹さんもバリバリバイクに乗られるの。はい、そうですね。妹がバイクが好きで、うもうぜひお会いしてみたいです。<笑>妹さんは何乗られてますか。か今はもうビッグスクーターで。ビックスクーターに乗る時はこっちも。へえ、いいですね。兄弟で羨ましい。仲いい感じです。 でも長いっすよねちょっとまぁただ長い w <笑>ありがとうございます足回りちょっと行きたいと思いますフロントですねはいフロントフェンダーの方もですね黒と思いきや、えー、紫のラメが入ってますちょっとね画像ではちょっと分かりにくいかもしれないですけど紫のラメが入ってますはいでフロント奥もですねこちら純正ですかね多分で す, ですねです純正になると思いますはいウインカーもですね純正でこっちはヘッドライトもそのままですかねそのまま入ってはディスクブレーキですね、うん はい、こちらも純正はい書いてはないんで書いてないんで、まあ、純正、はい、純正色ですねまあまあ純正で、えー、ドリルと加工がディスクブレーキンされてますはいこれ偽物とかじゃないですよねもともとさびさみだったんでさびさびだったんでこれを全部剥がして全部剥がしきらなかったんで黒で塗装 し, 黒塗装して自分でしてああでステッカーだけ貼ったみたいなででもめっちゃ綺麗に塗装されてますよ本当に本当になんかね パッと見本物の吉村っぽいもともとは銀色のさびさびのあー銀だったんですねメッキの、はい、<笑>でシール吉村のシールをとりあえず貼ってはい、はい、でリアのディスクですねこちらも純正のディスクなんですけどこちらリアのディスクの方もですねドリル加工がされてます穴開きですねでウインカーもはい純正になりますあ変更点見つけたタックロールそうで す, そ, うですそれはちょっと親父もがバイク親父もバイク持っ て, てへえシートとか親父がこういうのにしたらっていうのでああ え、親父さんがシートを組まれたのあはい、そうですえ、親父さんのこれお手製ですかいや、お手製じゃないですなんかもうどこから拾ってきたやつ w、ね、<笑>どこから<笑>拾ってきたやつをこうはめられたんですね親父もゼッツ、今ゼッツのお手製ほですかいいっすねゼッツそれもなんか自分で綺麗にして、えー、その前に刀も部品一つずつ集めて組み立てるようなやつなんですバイク一家ですねあー、自分はでも親父ほどであるどこでボロボロのバリアスここまで綺麗に仕上げられるぐらいなんで、はい、すごいなエンジンなんですけど<笑> バフ分けされました。しました。めっちゃ綺れですもん。二日使いですよ。サビサビの状態がわからんぐらい今もう綺麗な状態ですねンンでちょっとすみません。音の方とか聞かせてもらっても大丈夫ですか？暖<笑><れば><笑><笑><笑><笑><笑>かい。暖かい音。ちょっと待たせしてさい。お願いします。 Thank <laughs> you. はい今回ですねご紹介させてもらったバイクはこちらです川崎のですねバリオス1型になりますこちらはです、ね、オーナーさんがもうボロボロの状態を5万で買われて1からピカピカに磨かれてね愛情がこもったバリオスマフラーもですね1、えー、からこう磨かれてあの音聞かせてもらったんですけどめちゃくちゃ甲高くていい音でしたオーナーさんもねこの音を聞きながら寝たいということでもうほんとめちゃくちゃいい音のバリオスです